ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。過去動画です。西武鉄道の所沢駅に来ています。西武ニューレッドアロー号が停車しました。現在、所沢駅は、グランエミオ所沢を建設中です。 が敷してあって地盤を作ってるのかな駅上空にグラネミを所沢ができます人が多いのでぼかし入れてます奥に新型の特急アビエウが止まっていました 所沢駅の右側奥に西武所沢工場がありました。所沢工場は今はなくなってしまって飯能駅の方にある武蔵野岡車両研修場に移りました。左側には西武鉄道の本社があります。ご視聴ありがとうございました。